死に滅裂とは、ムン・ジェイン大統領のためにあるような言葉だと思っていましたが、次期大統領候補はさらに上を行く人物のようです。どうも、政治いろいろの学部です。与党共に民主党の次期大統領候補、イ・ジェメオン氏。 この人の発言を見ると、ムンジェイン大統領の尻滅裂さすら霞むような感じがします。まさに強化版ムンジェイン、ムンジェインアップデート版といったところでしょうか。中央日報の記事を引用し、その発言を見ていくことにします。反省と刷新を連日強調している韓国与党。 共に民主党の大統領候補であるイ・ジェミョン氏が25日、外交安全保障政策分野での実用路線を提示した。25日にソウルプレスセンターで開かれた外信記者クラブ懇談会でだ。外交安保政策でも強硬なイメージが色濃かったイー氏が、柔軟な実用的一面を全面に掲げる姿を見せた。 イー氏はこの日、挨拶の言葉で、私を一言で表現するなら、実用主義者ということができる。とし、国民の人生を良くすることができるなら、保守進歩、左右を問わない。これは、外交、国防、経済でも同じ。と述べた。イー氏は続いて、理念と選択の論理を超える。 国益中心の実用外交路線を堅持するというのが私の確固たる立場と明らかにした。とのことで、保守進歩、左右を問わないという言葉自体は頷けるところもあります。日本においても本来であれば、左翼イコール革新イコール既存の枠組みを壊しつつ、良い仕組みを作る。 右翼イコール、保守イコール、既存の枠組みの中で良い仕組みを作るという意味合いなのですが、日本においても憲法9条の改正を目指す勢力が保守イコール右翼。憲法9条の改正に絶対反対なのが革新イコール左翼と言われたりしますからね。現代においては、もはや左翼右翼という言葉自体が 意味を持たなくなりつつあるのかもしれません。イ・ジェミオ氏の主張を一言で要約すると、保守・進歩、左・右も全く関係ない。私に思想・信条はない。常に大衆に迎合することだけを考えているという言葉になるのではないでしょうか。韓国はよく法治国家ではない人治国家、常治国家と言われますが、 イ・ジェミョン氏のこのポピュリズムこそ最も韓国らしい政治と言えるかもしれません。続けます。イ氏は韓半島外交安保政策に関連して最も革新的な目標は戦争状態を終わらせて平和に共存し、ひいては互いに利益になるような関係に発展し、一緒に 共同繁栄していくことと述べた。文在寅政府の韓半島平和政策の継承者であることを明確にしながらも、自身の国益中心路線を並行させた。ハノイ会談で試みられた北核ビッグディールの試みに対して冷静な評価を下した場面が目についた。E 氏はドナルド・トランプアメリカ大統領が 首脳間の対話を通じて、問題をトップダウン方式で解こうと試みたことは非常に役立ったとしつつも、問題は内容だがあまりにもロマンチックにアプローチしすぎたのではないかという気がすると明らかにした。e 氏は続いて、非常に長い歳月の間に蓄積された問題があるが、これを一等のもとに解決しようと試みたこと自体が、 不可能な試みに近かったのではないかという残念さはある。とも述べた。イーシはビッグディールの代案として段階的アプローチを提示した。条件付き制裁緩和と段階的同時行動という解決法を持ち、ジョー・バイデンアメリカ大統領、キム・ジョンウン北朝鮮国務委員長と直接会って問題を解いていく。と述べた。 とのことで、いつもの韓国メディアのやり方ですね。ハノイにおける会談は、ハノイノーディールと呼ばれていたのですが、いつの間にかビッグディールに言葉を変えて、いかにも成功したように見せかけています。韓国メディアはよくこの手を使います。朝鮮半島をいつの間にか韓半島と言い換え、いかにも昔からそう呼ばれていたように印象づけるのも、 その一つでしょう。イ・ジェミョン氏もハノイ会談はそもそもあったこと自体は成功というような言い方をしていますが、ハノイ会談の真実はノーディールに終わったということです。しかもそのノーディールの原因は韓国政府のついた嘘であることもすでに工房で言われています。パウエル元国務長官などは 当時の担当者であったチョン・ウィヨン現外交部長官を嘘つきとメンバーしていますからね。この大失敗をオブラートにくるんでロマンチックにアプローチしすぎたなどと言っていること自体、ことの本質を全く見抜けていない証拠です。もっとも韓国人は嘘をつくことに全く良心の呵責を感じない人々ですから、大嘘を 韓国風に言うと、ロマンチックなアプローチという言葉になるのかもしれませんが。続けます。この日の懇談会では、最近膠着状態に陥った、韓日関係の解決法も革新の争点になった。イ氏は挨拶の言葉で、韓日関係の改善にも積極的に動いていくとし、1998年、 キムデジュン・オブジ宣言をその解決法として提示した。イー氏は、オブジ首相が明らかにした植民地支配に対する通烈な反省と謝罪、基調を日本が守っていくなら、いくらでも未来志向的な韓日関係を構築することができると強調した。だが、日本の記者は、強行発言を繰り返してきたイー候補が、 大統領になれば、韓日関係がさらに難しくなるという恐れがある。以前、日本を適正国家としていたが、今でもそのように考えているかなどの質問をぶつけた。すると、イーは、私が日本に対して強硬態度を取るというのは、一側面だけを見た誤解、とし、韓国と日本は、地理的に最も近く、相互依存的関係にあるため、 協力し合い、助け合えるところを探っていくべきだと考えると回答した。イ師はまた、個人的に日本国民を愛していて、彼らの質素さと誠実さ、礼儀正しさを非常に尊重している。何度か訪問したときも、情感を強く感じたとした。とのことで、韓国人というのは、どうも一貫性ということを 全く理解できていない人たちのような気がします。ノージャパンを声高に叫びながら日本のビールを飲んだりするのもその現れではないでしょうか。普通の人から見れば分裂しているとしか思えない出来事も韓国という特殊すぎる国では当たり前のことなのでしょう。イ・ジェミョン氏は過去に日本は適正国家と発言しています。 その発言を取り消すことすらせず、それはそれ、これはこれ、などということが通じると本当に思っているのでしょうか外交の世界において、真偽は重要な事柄の一つです。イ・ジェミオン氏にはその真偽の欠片すらないと言っても言い過ぎではないでしょう。続けます。この日、イ氏が、 今後積極的な韓日関係の改善を約束したことをめぐって、政界からは過去に比べて柔軟になったという評価が出てきた。5年前に同じ場所で開かれた外信記者クラブ懇談会で、日本は UFO 国家だが歴史的事実や現在の様々な態度を見ると、軍事的側面で敵対性が完全に解消されたと見るのは難しいと述べて、 日本記者とつばぜり合いを繰り広げた姿から大きく変化したということだ。イーシは前日まで白髪だった髪の毛を黒く染めて外信記者クラブ懇談会に出席した。だがイーシは日本の右翼政界に対してはこの日も批判をやめなかった。現実的に権限を持っている政治勢力が具体的に どのような考えをしているかという点で見るなら、特定の時期には、韓国を侵攻した大陸進出の欲望が一瞬かすめる時もある、と述べた。これに先立ち、イー氏はこの日午前、ソウル・チュング・ウェスティン朝鮮ホテルで開かれた、韓国日報のコラシアフォーラムでも、日本の政界が終戦宣言に反対することに対して、 我々は大韓民国の国益を守るという面ではっきりと立場を表明して指摘しなければならないと述べた。とのことで、イ・ジェミョン氏が過去に比べて柔軟になったとは笑わせますね。イ・ジェミョン氏は半日から陽日にシフトしただけです。その心底にあるものは徹底した分日であることは明らかです。 ポピュリズムの権ンであるようなイ・ジェミョン氏が、反日教に支配された韓国で支持を得ようとした場合、新日に転換できるはずもありません。イ・ジェミョン氏の正体とは、何の主義主張もない、徹底したポピュリズム主義者であり、韓国国民に徹底的におもねる姿勢を貫くだけの人物と言っていいでしょう。このような姿勢が他国から見れば、 滅裂に見えるのですが韓国という国においては、一本筋の通った政治家に見えるのではないでしょうか。いずれにしろ、イ・ジェミョン氏が晴れて次期大統領になれば、日韓関係はますます近くて遠い国という正常な状態に近づいていくことは間違いありません。日本国民としては、イ・ジェミョン新大統領誕生を